そうだったね。なんか丸くなった。毒はあなたと共に抜けてしまいましたから毒ってあなたは純粋すぎますイノの半身は人ののいそのもの。魂の現役。存在を否定する悪であり。生命を肯定する生命。そして、思想を持たない邪悪です。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 ヒーローは白い部屋で生まれずっと出口を探してきた人間のモノマネをしていても感情なんてとっくに枯れている彼女は未来の人間の姿だよ決して潤うことのない永遠の渇きの中自分を肯定する意味を失うできないことと一緒にできることも失ったからだだが未来を望むと言ったこの世界に価値があるのなら彼女にそれを示すしかないぞ、うん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 世界を救ううういたぞ走れ だ大丈夫か問題ないわしなうすになってきたな。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 見ての通り、シークレットサービスですがジオバーナ、無事だったのか今までどこにいたずっと大統領の後ろをつけてました今までずっとかなんで、もっと早くに出てこなかった一番人気のセール品は、最初に見せるもんじゃないんです<笑>では恐縮ですが、大統領あのクソを無力化しますソルト、避難してください マックスって感じだ まさかフレデリック無事か？少し気を失っていた。大統領はここにいる。よかった。ペンタゴンだ。繋げるぞ。ソルホワイトハウスの軌道が再び修正されている。ギアメーカーは失敗したのか？ああ、押し切られた。残り時間は？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 やはりなガブリエル聞いてるかああマートレオシカの件だがそれは未知の言語じゃない骨董品のドキュメントに翻訳が対応していないだけだノートをアルファベットと数字に逆変換してみろゼップの人間ならわかるわかった少し待てこれは 会見後ローズか内容はすぐに全てとはいかんが当たりだ P 欲は脱出ポッド機動手順まで説明がある。 制御を奪われてる今バイパスで直接駆動させる必要がある7分以内に東通用ゲートから見える制御塔にたどり着けやり方は任せるさてこっから神頼みだ祈りを済ませる本当に行くのか他に行きたいところがあるのかできるなら昨日にな 後ろだぞこの庭の外に出たら気圧シールドがなくなる空気抵抗を計算して前に行くんだそんなことが計算できるのか勘じゃないよな今日はそれが一番確実だったろおいおい や, やっぱり無茶だ止まれ止まれ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 これからがメインイベントだ。 問題ないと言ってくれ。今、在庫を探してる。情けなどかけなければ、勝てたもの売り切れか。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 を見て先に行けやれるのかあんなバケモ相手に<笑>逃げ回ってばかりです。かり忘れていたが俺もバケモンだ。 る た, めに立つなただ死にとはいかなそうだ。 しているお前ケイオスの言いなりで終わるものか必ず主を守りきれ かああだがゲイオスの弱点を聞きそびれたそれはもういい急ぐぞソル ケイオスが来る前にファノン・イーグロービッシュ主要3問認証解除しますソル開いたぞ ひ, とひねり期待したんだけどねやはりまずいおさあここまで来てさてアスカ君最後は指定対決の続きってのも悪くないね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 コップの中が水だけになることを何かが許さなかった時ケオスか。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 と融合したのかこれが一番安全だった昨日まではね。